こんにちは、<笑>今日はローズマリーの盆栽を作っていこうと思います。ローズマリーって盆栽あるんですか。そうですね、模様切り作る人もいたりとか、うんまあ、比較的わっと葉っぱが出るので。こうやって木質になりやすいんですよね、盆栽仕立てには切るんじゃないかなと。家庭菜園でローズマリー育ててる人も多いと思うんですけど、はい、そういう人ちょっとかも。例こういうところを切って。うんうん 足しとけば活着がすごい息なのでなるほどまたすぐ太って、まあ、それも構想として使うのが一番ですけど、うんうん、まあちょっと遊び心を持って盆栽にしてもいいんじゃないかなと ま, なるほど、はい、でまずこれとこれが分かれればいいんですけど2 本, あります、ね、2本あるんですよね、うん、とりあえずやってみようという感じでこのまま針金をかけて、まあ、分かれるようにしてそれぞれ植えていこうかなと思います。ただここの木はあまり根っこを痛めると良くない 実、う、機、ん、だということで様子を見ながらやっていきたいと思うんですけれども、はい、とりあえず形を作っていくっていうことから始めていき、はい、最初はこっちの太いやつからやっていこうと思うんですけど、うん、ここに1曲入ってるんですよこ こ,、うん、ここの上の曲がりってまあこれは自然に曲がったやつですけど、うん、これが面白いんでなんとなくこうやってアルミ線で曲げてこういう風にしていって、うん ふわっっとと作っていければなと思いますでメインはこの枝になるので、うん、この2本の枝下のちょろちょろしたやつはちょっともう取っていこうかな、はい、こういうのも刺しておけば出るとは思うんですけどもちろんローズマリーなのでいい匂いねいい匂いする、うん、どっちにするかな で向きは何を基準に巻いてるんですか今こっちからやろうとすると隙間が空きそうだったんで単純、うん、にこっちこうやってこうやってやりたいんで、はいはい、こうやりやすい<笑><笑><笑>ポ本だと絶対曲がらない硬さなんです、うん、今 2.3 か二点五ぐらい点三ぐらいですかね巻いてますけど 2.3mm? だ、はい、と曲がらないんでちょっと2本ぐらい巻いていこうか な, なるほど 1本は上の枝1本は下の枝っていうふうにやっていけば、うん、これを見た主婦の方が、はい、針金を巻くって難しそうと思うと思うんですよはいまあアルミ線はアマゾンで売ってるじゃないですかはいか何ミリを買ったらいいとか太さ太さはですね基本的に針金がアルミ線の場合は幹の3分の 2, 分2っていわれてるんですよ 銅線の場合は、えー、と硬いので、うんえー、と幹の3分の1っていわれて幹の硬さって樹種ごとに違ってきて硬、はい、い場合は太くしたりとか五、はいはい、葉松とか、うん、でも八つ房小のやつだったら枝が太りやすいんでちょっと細いやつでかかんない場合もあるし、うん、基本的には、まあ、アルミ線ですよね。アルミ線が一番でですね、うん、でこうやってゆっくりでもいいから 1本でもちょっと曲げてってあげてうん、うん、でこういう背中ができるとここからひびが入って割れてしまうので、はいはい、この間をもう1本の有無線で補ってあげ る, る追加してあげるっていう感じでいきたいと思いますでは僕はこっちが面白いなと思ったんでこっちを正面にしたんですけど、うんうん、まあ盆栽ですから綺麗に作りたいんですので、うんうん、針金の入れる位置を後ろ側にしてあげると きれいええ、綺に。あ、なるほど。ちょっとした配慮ですけどね。最初に正面決めて。裏側から針金が出るように。そうそうそう。で、次はこの。下の間に。かけていく。ぴ、うん、ったりつける場合と、うん、間を空ける場合があっていいと思うんですよ、僕は。うん 日本面の針金が御、ね、用とか松類をかける時とかやっぱり綺麗に見せないといけないっていうのが大前提なので、はい、そういう場合は針金をぴったりつけないとやっぱり綺麗に見えないですから、うん、そういう時はつけるんですけどこうやって折れやすい木とかを曲げる際は基本的に雑木ですけどそういう木はこういう間をつけて曲げ て, てあげるとそれより木のためですよね。なるほど 角度度は45度45度が理想で す,、ね想ですはいで。ゆっくり折らないようにこうやって曲げていってあげればしっかり折れずに曲げていけられるので。<笑> まあ、あんまりやると折れる危険性もあるので、うんであんまりねじれないですけどきれいなふうにそうですねやっぱり気をつけてあげれば、うん、全然固い木でも曲げられるのでちょっとずつちょっとずつ、はい、ある程度骨組みできたんで、うん、細かいとこをやってあげればきれいにできるんじゃないかなこ う, ういうのこんなにいらないかもしれないな、うん、ここやっちっゃおう、うん 内側はあんんまりいいらないんで、はい、ただ、くしちゃうとこれでもちょっと太いぐらいですけど。 今手元にあったので、うん、これを。やっぱ針金かけるとグッド盆栽っぽくなりますね。そうですね。多分鉢変えるだけだと剪定と盆。盆栽っていうかまあが植木っていう感じですね。そうですね。盆栽のちょっとしたテクニックを使ってあげればもう盆栽に見えますから。うん、でちっちゃくしたいなってもうこれでとりあえず切っちゃうとか。うん そうすればが楽になるん で,、はい、でこういう時は、うん、細いのと太いのを掛けるようになったらなるべく間を空けないようにしてあげるそうすると綺麗に見えますから太いところを掛けるようになったら、はい、間を空けてもいいですけど細いのと太いのっていうのを掛ける場合だったら、うん、間を空けないようにしてあげるといいかもしれないなあとは心拍と同じようにきれいに見せるんだったらもう下の方に出てる葉っぱを取ってあげれば。 もう綺麗に見えますから作り方でいうと僕は今これおんことかと同じ作り方なんですけどね1位とかあ葉っぱが似てるじゃないですか似てます、ね、とだからそういう作り方で僕はやっちゃってるんだけど合ってるから、うん、こういう葉っぱにはかけないようにして、はい、で下に出てるやつはちょっと取ってあげるっ、うんうん、下, 下っ下から下っ側のやつ、はい。 でここですね、さっっき言ってたのはそう、ここの間は開けないっていうことですね。うん、でこの葉っぱにかけずにこういうふうにかけていくとこうすればきれいに見えますから、はい、で ち, ょっとちょっとした曲をつけてあげれば。うん、で、まあ、これは裏枝になります。ね。はいはい するうん、すごい下のの葉っぱ取るいですねしょう。頭ができてここに棚ができて。うん 挿 し, し枝だ。盆、う、栽、んはい、ですね、まさに。すごいな。これで<笑><笑>いいか。せっかくだから。じゃあこっちはちょっと柳っぽく作りたいと思います。なるほど。うん、と葉っぱがやっぱり本草にも似てるけど、うん、柳にもちょっと似てると感じたので、はいはい、僕は。はい、でちょうどヒョロヒョロしてる木なので、この木はゆすらゆすらとした。 うん、流れをつけて大きいをつっていく、うん、まあこれはどっち正面にしてもいいですし、うん、作りやすさ的に考えて、まあ、こっちから針金、ね、も1個500円ぐらいであまず売ってますよね売ってます、うん、売ってるしホームセンターにも売ってるし、はい、基本的にどこでも売 っ, てる、あのー、売ってるん で, で多分ローズマリーだけじゃなくても家庭菜園で育ててるやつでかけれるやつありますよねオリーブとかも多分いけますよね 盆栽ありますもんね。ありますね。張り金あっても結構面白いんじゃない。普通に無難に見物とかそ。そうですね。ブルーベリーとか。うん、例えば男性の方だったら、盆栽趣味でやってて、ローズマリーだったら、奥さんに喜ばれる、うんうん。え、だからねえじゃんって言われる。<笑>昨日食べたわかんないでしょ<笑>なるね。ちょっとした、ゆすらゆすらとした、うん、背中で、背中側を 曲げてあげるっていう感じですね、うん、曲げる背中の部分に針金がくるよう に, ようにううああいいですねゆっす ら,、うん、ゆっすらあとは小っちゃいやつも垂らしてあげようと、うん、はい。ちょっとこれ見ともないですけど、うん、こういうかけ方をさしていただきますでみ見ともないですかちょっと見ともないですねこ の, この辺はもう細い枝なんで しっかりは頭かけられないですから。うん、癖がつく程度で。で一回。上げてから落とすって感じですかね、柳とか。柳風。柳風。柳とかの場合は、うん、これ肩の部分は。は、うん、枝は。と、葉っぱを取っちゃう方が綺麗に見えます、ね。なるほど。この曲線のカ。カカーブの。上のとこ。そうそうそうそう 端の出を幹に近づけてあげて、うん、であとは、えー、としっかり軸は作ってあげるって感じですか、ね、木の主木ってなる軸は あ, あんまりここも、うん、長さは、うん、極端にはいらないですけど一応迫力を出すために、うん、枝と枝に針金をかける時は、はい、両サイド を, をちょっとずつかけて。 動かないようにしてあげてからかけるといいですね。で芯を立ててあげて。うんうんうん、でここでも2個に分けて あ, てあげたらいいな。ちょうど出てるから。なるほど。でこれも一緒ですね、うんうん。軸は残しておいて。でまた同じ。針金を使って。葉っぱを噛むとやっぱり綺麗じゃないですから柳とか、うん。なるほど。 こうやって頭をこうやって取ってあげるとで。で、柳とかこの木の場合は、垂らしたら、上向きに次。あれが来るんです芽が、だ、うん、から、上にこうやって生えてくるんで。ああ、なるほど。それをまた矯正してあげると、枝数が増えて、綺麗になってきます。ええ、いいっすよね、でも、伸びたら、切って食べ、食べられるわそうそうそうそう。こういう感じ、どうでしょう。 うんうんうん。柳, 木柳風ああ。模様木風と柳木風。そうですね。半径みたいになりましたね。でねこれを植え替える？植え替える。植え替える。えー、根っこを崩したくないので、うん、ちょっと壊します、うん。壊す？これちょっと怖いから。わ壊しますって言ったら向こうで何か壊れました。<笑>落ちたんだな。 あああれだよ。ああよしゃ。お お, お, お言って。<笑>やるとき言って。はいだい取れてる取れてる。取てる<笑>あ取れないかなこれどうだろう。結構巻いてますね、うん、根が。まあちょっと崩すぐらいですけど。うん 本来はこのままあれですよね。土をこう崩さないで植えるのがいいですけど。取れた。見た。目はこれに入れたいと思いなるほど。いいですね。ちょっと土が残ってるんでこっちは後にします。はい、本来は鉢の準備をしてから。 えー、崩した方がいいんですけど、はい、中がどうなっているか分かんなかったので<笑>、えー、このような手順になりましたと、はい、言い訳をしておきます針金で止めて、えー、でえっ、ー、とちょっと結ぶ程度で あ, あ, あんまり移さない<笑>ちょっと雑だった これも考えたらやっぱ針金太いのと細いのがあると。そうですね。いいですね。太いのに巻いたやつを後ろから刺すと。まあ、本来二本の方がいいんですけど。うん。まあ、これちっちゃいから一本で細かいの。はい。で鉢、えー、の正面を決めて自分の上る正面を決めて。さっきの針金で。 まあペンチ等あればこういうふうに止めてあげれば、うん、でもしグラグラするなと思ったらこの余った針金でちょっと猫、ね、を押さえてあげれば、うんうんまあ、動かないにすぎますからで今回はちょっとうち、ん、が小さいですけど乾燥に強い木ですので粗いのもちょっと入れてあげて、あのー、細かさ い,、まあで細かい まあちょっと洗いだけだと、さすがに僕の水やりが大変になっちゃうので割、うん、り箸で、ついてあげる根の間に土を入れるんねそうそう、さっき崩した根この間に入れてあげるイメージですねで、ちょっとグラグラしますけどうんと土を、うん、最後、水かけた後にしっかり押さえてあげれば、うんうん、あの動きませんから めちゃくちゃ良くないですか僕想像以上にかわいいしょう、うん、じゃあもう一個、はい、で今回使うこの鉢は桜井さんの、うんはい、根の松窯の桜井さんの桜井さんの鉢を 使, ったのを使いたいなと思います、はい、かわいいですしえやっぱりコンタ対し嫌うっていう で、根腐れの心配もあるそうなので、ちょっとこの鉢はほぼ末木鉢に近い鉢なんですよ ね, ですね。この自然油って言って窯の中で、うん、自然の窯で登り窯か、うん、でやってるんですけど。登り窯かな？穴窯<笑>ちょっと待って。うん 穴窯で<笑>、えー、作ってる、まあ、その中で使った、えー、と薪とかの灰が、えー、ついて、えー、それが油分になって付着して色がついてるいる状態ですね、うんうんうんうん、なのでまあ木のためでありますしあとはこれは先ほど言ったように、うんえー、と高温多湿を嫌うということで根、うん、草で防止のために、えー、水はけをいい鉢にしてあげようということで。うん まあ今回使おうかなと。思います。まね鞘白類とかも産れる色鉢って感じですよね。そうですそうです。うん、だから木のことをまあ思ったハチ、えー、ですね。なるほど。採用に関してはもう最適な鉢で先ほどは一本で止めたんですけど、うん、今回は半剣蓋のような感じで、えー、っとしっかり固定させてあげないと不安定になってしまうので、二本通していきます。で。 め方は先ほどと一緒、はい、かけるにしただけですね太い針金に2本巻いてぐるぐるにして、まあ、ブランコみたいな形を作ってーー通してあげるる。上、はい、上にに本本出てくる で, 上に4本出てくるでこれとこれを結ぶんじゃなくて、うんえー、こっちのついで結んであげるって感じですね、うんうんうんうん、あこれは怖いねちょっと切っちゃうか いうの面白い場所があるんで、うんうん、自分の好きな場所でこういうの探すのも楽しいですから、はい、で本来は、うん、この広台が正面に来る場所を選びますけど広 台, 高台この足、うんうん、まあ、四つ足ですし、まあ、メインはこっちなので、うんうん、こういう辺りを正面にしようかな。 切れ目が見えたあとあのかと調べたんでみんなやられちゃったんで。 でしっかりさっきの細かい筒のみじんは落としてあげるっていうのが、ねうん、汚れた水が出てこなくなるまで水をあげるすいや思った以上に盆栽ですよね培養して、うん、新芽が伸びて伸びすぎたなと思ったら料理に 使, 使うようにえるかなんかにせてもいいだろうし、うん、やは針金を外すタイミングをあ アリガネを外すタイミングは食い込んだら外すのが 理, 理想的ですけど、うんまあ、それってなかなか目ではわからないことですので、まあ、3か月ぐらい臓器だから結構早いんですよ ね, 早いですね早通るのが。癖つけてあげるのも一つなので、うん、ちょっと若干後を継ぐぐぐらいやっても、うんまあ、自分が楽しめればいいんじゃないかなと思います。 ただ三ヶ月からまあ半年とかですかね。一、ね、年はちょっとやりすぎなので、うん、それは控えた方がいいですけど。なるほど。まあ、より神経質になるんだったら三ヶ月取った方がいいんですけど、うん、まあちょっと戻っちゃう可能性ありますから、まあ半年ぐらいおといて方が。ういやめっちゃ想像以上に良かったです。バズりますね。ま, あ、まず も, もう結果はね、皆さんは見てると思うけど<笑>。 いいいと思います見ての通り千、はい、再生です。千再生でしたけど、ありがとうございます。ありがとうございます。千再生もいただいて。そうですね、それもすごいからね。はい。というわけでローズマリー盆栽でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい